演舞開演、どうも。私の徒然なる日常演舞さんですよね。はい。というわけで、本日はちら。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ、サントリーの天然性はちみつレモンを飲みたいと思います。栄養的の食品。確かに、はちみつレモンって、なんとなく疲労とかに効きそうなイメージはありますけど。これも。本当に効くのか。じゃ。 なんかここにカロンに書いてありますけ、ね、ど1 1 9キロこういう天然水にしては高いですねそれだけ蜂蜜みつやレモンが特に蜂蜜が豊富に入っているということなのでしょうかでは飲んでみますすっきりとした甘さで確かに疲れも飛びそうだねでもそれ以上に可愛さの方に惹かれちゃうかも 確かにのの甘さとレモンの酸味もどちらも感じましたどちらかというと甘さの方が強いですねなのでまったりとして飲みやすい反面すっきりとした味わいを求める方にはちょっと物足りないかもしれませんそこはちょっと好みが分かれるかなということでこちらの点数とさせていただきます青唐辛子血を流すなり健康青唐辛子の刺激で血流をアップさせたいですね